どうもコシですハイファイブイエーイ本日はなんとジャパニーズカナディアンのソーミーにお越しいただいてますイエーイソーミーおはようございます、はい、今日はなんとソーミーの友人にマリファナを育てているという人がいるそうなのでその子のお宅にお邪魔しようと思います カナダはマリファナ、合法なんですよね合法ですはい、結構一般的マリファナを育ててるのは普通です普通でーすんその子バイヤーもしかしていや、違いますあ、バイヤーじゃない、まあ、普通のマリファナ愛好家みたいな感じただのねホビーかなホビーあ、趣味ね趣味でマリファナを育ててるっていうとお宅に行こうという感じねなんか何ポットまで育てていいとかあるとマリファナを一見に あ一見に4ポットまでは普通にトマトみたいな感じで栽培していいんだ自分でトマトを育てて自分でトマトを食べるみたいな感じでなるほどじゃあ早速その友人の家に行ってみましょうじゃあ飛びましょうかジャンプねジャンプ行きますよ せーの<笑>いついたーなんかえらいヤバそうなところじゃない大丈夫ここギャングのスニーカーとかじゃな い,、うんいね、あごめんなさいごめんなさい、はい、じゃあ今から早速まあ、趣味でマリファナを育ててやる方のお宅に行きたいと思うんですけども何やらこうノーゲストあんまりこう大きな声を出しちゃいけないっていうことらしいのでちょっとこれからは声があのトーンちょっと一トーン下がりますんで皆さんよろしくお願いします じゃあ早速、ちょっと案内してもらいましょうか行きましょう行きましょ う, しょうわあ、これすごっこれがマリファナですかえこ、これは今 ど, どれくらいあのそ、育ててそういう意味 ど, どれくらいの感じこれ分かんない3か月ぐらいかなあこれはまだえんと全然吸えないっすね も, もっとと育たないと据えないってことえー、っとね今は大きく育てるステージなんですよはいはいはいはい、はい、大きく育ってから花を咲かせるんですようーん花が咲いてのバッズっていうものができるんですよなるほどなるほどそのバッズを吸いたいんですよはあじゃあ葉っぱをこうやってほらマリファナといったこのゴマイバっていうのかな、うん、が象徴的なんだけど実際吸うのはバッズ そのバッズができるまでどれくらい時間がかかるとうまくやったら6か月ぐらいで簡単にできちゃうねうーんあ六6か月ぐらいでいやそれより早くできるかもしれないあそれはもう育て方次第って感じうんプロはすごい早くできると思う<笑>これじゃあもう、バッズも何も今これノーバッジです、ね、なるほど中学生ぐらいうーん小学生かなまだ、ね、小学生 だけかわいいマネホナっていう名前じゃないんですよ実はあっなるほどキャナビス<笑>キャナビスはキャナビスねは英語でウィードって呼ばれてるじゃんはいそうねウィードってあの違う意味で雑草っていう意味なんですよふんー雑草環境が合ってれば雑草みたいに湧いてくるんですよほうほうほうほうほうほうほ ほ, ほ, ほ, ほ, ほ, ほ, ほあ 簡単に ほ, ほっとっても育つってこと雑草のようにねそうそうそ う, そうインドとかコロンビアとか草みたいにへえ自生してるってことねはいショミソンバッツこいつが大きくなるとこいつを咲 か, 咲かせるんだこの手に持ってるやつそうですねこんな感じですねだけどこれはきっとすごいでかいあの花から来たっすねうんーちょっとこのかけらは こののくらいのサイズのバッズから来ましたねでかっそんなでかい花を咲かすとこいつらはいマジで例えば4株全部育ったら何グラムのバッズが取れるとまあ2オンズぐらい取れんじゃないまあ50グラムぐらいかなこの部屋で入ったら匂いがもうヤバくなっちゃうんです い, <笑>匂いをぶわっと放つんだ花が咲いたら今はだってそんなに匂いせんよね言ってもだけどバッズ来たら花咲かせたら匂いすごいから ね、それ、これ何、えー、これは、えー、ビューティンハッシュオイル言っていってバズから油をガスで打ち落としてうん集める油ですこれは、えー、燃やすより、えー、沸騰させて吸いますほうまだちょっと違うんね、はい、こっちの方が全然体にも良くて、えー、美味しいあのプレミアムなタイプの<笑>プレミアムね、うん ちょっと高級感あふれる高級のえー今の味わい方ですね<笑>体操しましょうかお邪魔しましたいやマジで面白い映像が撮れましたサいさん本当にありがとうございます今日はあのマリファナは冬もずっとこう今外寒いけど冬とか夏とかなんか季節感ってあるこのマリファナを育てるのがはい寒かったらダメですねあっダメ どれくらい寒かったら も, もうダメ？ゼロ度の下行っちゃったら絶対ダメですね。ああ、そうなんね。比較的暖かいところで育てるみな、育つような植物って。はい。大変勉強になりました。ありがとうございます。イエーイ！では皆さんこの動画面白いなと思ったら高評価そしてチャンネル登録忘れずによろしくお願いします。ハッシュタグコシ。数年前ある女性が私のところに独立をしたい。